で、今回は坂口健太郎風メイクをしてで、第2弾目に坂口健太郎風メイクであの、TINDA 何マッチするかっていうのを2つの企画にして分けてやっていきたいと思いますはいということで坂口健太郎メイクで TINDA1 日目ということで昨日の9時くらいにスタートして今次の日の6時、まあ、まだ1日経ってないくらいなんですけど今日の結果次に発表します今日、日で30マッチにした 前回がねあの、めっちゃ漏れた画像で80 84とかだったんで今回はね坂口健太郎でそれを越せるようにね頑張っていきましょう新しい顔よサになってて顔赤いんでマスクしますはいということであのー、昨日2日目だったんですけど動画撮り忘れてて2日目スワイプした結果41マッチ 41マッチ で, で今からね、3日目、スワイプしていきたいとは思います。で、今、上に来てるいいね数がもう7しかないっていう。もうなんかね、いいね数が止まった、いきなり。いいね数がめちゃくちゃ止まったんよね。この画像とか追加しちゃったし、ちょっと、坂口健太郎に似てる、尖り画像。はい、ということで、いいねしていきます。3日目ね、これ。生活、ま、紹介とかはちゃんと罰しないとね。あ、巨乳、巨乳、バリ巨乳。 これさあこういうバイトを雇いたいね<笑>こういうバイト時給あっ待って時給1000円とかでさこういう怖いの結構可愛い子マッチするんだけど時給1000円とかでこういうバイト雇いたいただこの1日のスワイプをしてもらうバイトある程度ね見てやっていかないといいアカウントって認証されないんでそれに顔があるやつとかを選んでやります女子大卒目黒区在住と巨乳は一番エロいスーパーライクだわこれ。こいつは 見てる女性の方ははやんないでいででほしすね個人的にあの僕の視聴者っていうかそういう方がその汚れる世界に入ってもう僕は汚れきった陰謀みたいな存在なのでおんねな意外と終わったはいということで終わりましたテまあ3日目44マッチ<笑>増えないだなもううということでまあこっから巻き返してやっていきましょう頑張れ太郎はいということでえっと 口健太郎メイクでいいんだ5日目ですかねなんとですねあの3日目まで順調だったじゃないですか2日で43マッチとかいったんですけど今なんとなんと5日目38マッチでいいね数も4っていうことでいやなんかね減るねー いいねも来なくなったから多分ねなんかあるんだよね Tinder 側のアルゴリズム的なこのアカウントにはいいね来させないようにしようみたいなあるんだよね多分わかんないけどでまあねなんか特にもう取れたかないなと思ったから今回はねトークを特別に最終日に見せたいと思いますちょっと今面白いトークがありましてメッセージの中で面白いものを抜粋して紹介したいと思いますこれもね1週間後に消すので結局特に意味もないのでちょっと暴れたメッセージをしております はいいととうこで残 り, 楽しみ残り2日残り2日楽しみにしてくださいはいということで今日は昨日5日目だったのか今日6日目かちょっとねいいね数がもうここ読んで止まっててもういくらねスワイプしても変わんないずっと38マッチのままなんですよ「激なえー、激なえー、プロフィールにやりもく は, ややりもくは嫌ですよ」みたいな書いてる人がいてで、その人に逆に「そのこっちはやりもくですけどどうですか?」みたいな。 で、その人が「坂口健太郎に似てますね」みたいに言ってきたんで「僕やりもくですけどどうですか?」みたいに言ったらどうなるのかっていうのを今やってて意外と順調に進んでおりますまあ、Tinder のトークの話は最終日にお話しするのに行って顎外れる<笑>最終日にお話しするのでそちらまでお待ちくださいさようございましたはいということで最終日ですはいもうま今風呂上がりのすっぴんなんでちょっと気にしないでください<笑>最終日 マッチ数何マッチになったのかってことなんですけどまだスワイプしてないんで何マッチになったか見ていきたいと思いますちょっとねちょっと顔が風呂上がりで赤いんでちょっとマスクして隠します<笑>前回あのメイあのメイクであのメイクで80くらいだったから坂口健太だと100マッチいってほしいんだけどね でしない終わりました。ということで最終結果なんですけど坂 口, けん坂口健太郎メイクして何マッチするのか結果なんですけど39マッチでした<笑>、えー、ビビオイコールまあ、簡単に言うと坂口健太郎はかっこよくそうだなんかメッセのあれなんだけどやりもくみたいな人がいるって話したと思うんですけど結果ねなんか。 やれば誰でもいいのみたいなって自分が可愛いとって思う人にならみたいなプロフィールにねなんかいけるみたいなスタンスだったので送ったんですけど結果返信が来なかったので残念でしたということでございますはいということでこのままねアカウント消しますはいやりまーすアカウントを削除アカウントを削除する出会いがあった出会いがあったアカウントを削除はいバイバーイまた別の企画でティンダリ利用します僕の楽しみは